「いつでもラビラビ」「だけどなんてしせがちょろちょろ」「ふしぎなのハートはドキドキ」「きぶんはショートケーキ」銀世界クリー「きぶんせかいムぎむ」「もうこのいちごのハーモニーのララひとくちふたくちふわりはっぱり」「そんなときはやばい」 you 私がそう。 わたしについてきなさい There you go!